はいおはようございますラスカルでございます今日はですねインドカレーを食べたいなと思いまして大量に注文してきました で, でもう品は届いているので早速ね出していっちゃいたいと思いますよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょはいこんな感じでねめちゃめちゃ頼みましたあのね一個ずつ紹介するのがよくわかんないんで食べながらねちょっと紹介していこうと思います ちょっと冷めちゃうともったいないので早速食べたいと思いますいただきますとまずはねまあ普通にトマトサラダからよいしょ、うん、普通の原田、うん、そしたらとりあえずカレーをよいしょ。まずこれからかなこれがねバターチキンですね甘口で注文しております よいしょ。なんを。そのまままずくみたいな。うん。うまい。うん。うん。うまい。うん。うま。 インドカレーってこんなうまかったっけ。うん。たまらん。<笑>いいよ。<笑>うん。鶏肉はね、めっちゃでかい。うん。 まずこちらの一つ目完食で。じゃあ次は中辛いこうかな。次はねこのサグカレー、まほうれん草カレーだね。これも中辛になっております。これもこれ和か。<笑>チーズナンをそのままこう。うん。うん。冷めちゃってるから伸びない。<笑>うん。でも美味しい。 ままんまとうんあうんうんうんあでも中辛でも全然辛くないな見えるかなこれめちゃめちゃうまそう<笑>うんうん なんかサービスでいただいたんだけどマンゴーらしいやっぱねインドカレーといえばらしいだよねう<音声><音声><音声>うんはいサグ完食でございます野菜で小休憩とうん一回 なんかさ、昨日その牛丼の撮影をしてて頑張りすぎてこっちがあのね口角が今切れててトマトがめっちゃ痛い<笑>それたこの甘口 い, いよっとだけプラウンプラウンえプラウンこれはマイルドカレーあのシーフードカレーみたいなんですけど甘口ですねココナッツが超効いてる。 うまっめっちゃめちゃだなしゃあこれにしようこれねなんかかぶりなんてやつであのドライフルーツとかそういうのが入ってるちょっとほんのり甘いなんらしいのでちょっとこれを合わせていきたいと思いますあっうまっうんうん、うん、うまっ 甘いのと甘いのでね、完全にデザートなみたいになってる。うーん。ちょっとこれ最後のデザートに取っとくわ。これがね、ダルカレーだね。お豆のカレー。ガーリックなんで行こうかな。うん。めっちゃめっちゃガーリックだ。 ダルいいな今回ね中辛頼んだんだけどさっきの別の中辛と比べ物にならないぐらい辛いうんなんかさインドカレーってっ無性に食べたくなるときないあのスパイス食いたいみたいなうん分かってくれるかなこの気持ちうんうんうんうま ネットでね、こう注文してたら嫁さんもなんかそういう気分になってしまったらしくてさっきね先にマトンカレーとチーズナンを食べてたんだけどうん夫婦で大満足うまいでもできるなら早くさ外出れるようになってこの焼きたてのナンを店舗で食いたいよもっとうまいもんねうんこれ辛いな。 意外に辛い痛っうん、うん だからちょっとその間にこれ頼んだやつこれタンドリーチキンだタンドリーチキンうまそう<笑>もうちょっとさすがにこの子の出番かと。 はい、完食次はこれとこれがねベーガンキーマカレーってやつだねなんかキーマにナスが入ってるやつみたいですうんまいうまいうま い, うまい中辛だけど全然辛くないうん うーん。あ、これうま。いいよ。よいしょ。うんうん。ナスうまっ。うん。だいぶのし す, すぎだけど。 <笑>欲張りましたうーんはいこちらも完食うん新しいカレーの最後これがねマトンの激辛ですねどれぐらい辛い ん, んだろういい匂いはするんだけどね うん倍そんな辛くなかった<笑>よかったいやうんうんもう苗冷えちゃってるな 僕結構あの臭みとか癖がある食材が好きなんでどっちかっていうとねラムよりマトン派なんですけどマトンらしいに、ね、香りもしっかり入ってるんでめちゃめちゃ美味しいあでも辛っあれ食べ続けてたら辛くなってくれつたこれ辛っあ地味に辛いあ辛い辛い辛いわでもやっぱりあの臭み消しのためにいろんなねスパイスがなんか他のより入ってるっぽいけど こ, こもわかんない、何の香りか全然わかんないけど、美味しい、危ない。<笑>うん、はい、これも完食でございます。二本目を<笑>やった、うん。はい、サラダも完食。 で、最後にとこれがマライティッカマライティッカ<笑>マライティッカでございますうんうまうま これが最後か。なんだっけ。シーフードの甘いやつ。うまっ。うん、う, ん う, んうん。はい。カレーとね、なんを今すべて完食しました。ごちそうさまでした。いやーうまかった。久々のインドカレー。いやー大満足。